皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月7日、フェスタ・インフェルノにデルメジェがやってきました。特訓スタンプ稼ぎのために占い師で行ったら、割とひどい目に遭いました。それでもなんとか勝てました。そして、聖守護者の指輪と交換します。どの合成効果を狙うのがいいか、いろいろと調べましたが、どうやら呪いガードプラス 90% にするのが良いらしいです。 その理由は何かと言いますと、普通のランプレンキンで呪いガードをつけられるのは、体上の装備だけだからです。これを指輪に持ってくることで、体上の装備にブレスガードや攻撃呪文耐性をつけられるという理屈らしいです。言われてみれば、なるほどという感じですね。そんなわけで、とりあえず呪いガードプラス 90% を狙ってみることにしました。その結果、こうなりました。 これで呪いガードプラス 80% になりました。一箇所だけプラス 20% がついているのが本当にいやらしいです。そもそもプラス 20% がつくこと自体あれです。プラス 30% だけでいいんじゃないかと強く思います。本当にいやらしいです。素材の在庫がなくなってしまいましたので、またコツコツと貯めるしかありません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。